福岡の山の中にトトロがいる牛の山ににに隣のトトロに会いに行こう今回は福岡県大野城市にある牛の山標高3 6 2メートル、えー、その先にある隣のトトロに会いに行きたいと思います。 はいえー、と今からですね、福岡県の大野城市、えー、と牛の山というところが一番近いんですけど、えーと、トトロか、隣のトトロのですね、大きな石がありますので、こちらがある牛の山に登っていきたいと思います。<笑> そう実はね、福岡中央霊園っていうお墓のね、一番奥、なんとここから入ってきます。うん、誰も気づかない。はい、では行ってみましょう。今回はですね、えっ、ー、と福岡中央霊園っていうお墓の方からですね、目指す超最短ルートをご紹介したいと思います。えっ、ー、と少し上がるとちょっと開けたね、道があるんです。実はここから、ね、登山道。えっ、ー、とこちらの方に。 向かいますとえっと牛の山ですねで逆のこちらの道行くとあの観音山に行けるようになってます牛の山の方のピークを目指してその先にある隣のトトロに会いたいと思いますどっちです福岡県大野城市にある牛の山 標高3 6 2ル、えー、その先にある隣のところに会いに行きたいと思います。 1、えー、つ目の分岐です、えー、こちら右に行く と, です、ねえー、と牛の山、えー、牛の瀬山、牛首山の重層、えー、ル, ルートになります。すすおお子さんがです、ね、大きくなな ら, れたら牛牛牛山、牛の背山、牛首山首とジューソ ル, ルート行かかれるのもおすすめででいす。 乾いてないです。まだ西の山の山頂です。えっ、ー、と20分ぐらいって思ってたんですけど、実質15分ぐらいで着きました。簡単ですね。えっ、ー、とこちら側行くとね。西ゲートへの分岐になります。こう行くと一応牛首山方面です。この先にねええー、とトトロがいます。 可愛 い, い。えっ、ー、と、後山の山頂からね、三分ぐらいであっという間に隣のトトロに着きます。ええー、真っ黒クロスケね。ええー、あとここのちびトトロね。奥に真っ黒クロスケもいます。可愛 い, いですね、えー。地域のね、山好きの方に感謝です。 えー、これいたずらしてねトトロじゃないようにする人もいると思うんですけど絶対しないようにしてくださいね牛の大山のトトロに会いに来ます えー、この先、牛の背山を抜けて牛首山にも抜けれるんですけど無理して子供さん連れの場合縦走しなくてもいいんじゃないですか。 山頂からのの分岐。えー、西ゲート方面行くとですす。ね、えー、牛の展望台が、えー、ありますちょっとベンチとか休憩スペースもあったりするんでねちょっとご飯食べたりしてもいいんじゃないですかねここは木の間からかすかに見える感じですね 山から下山してきました。所要時間約往復1時間結構遊んでたんですけどね。えっ、ー、と距離もだいたい1 3キロです。結構楽々登山ですね。うん、はい、えーと西ゲートです。えっ、ー、とこちらから行くと先ほどね、えー、ちょっとお話しした。牛の山の展望台を経由して、えー、牛の山牛の瀬山、牛小山とえっ、ー、と目指すことになります。 えー、と先ほどちょっと動画で紹介した西ゲートの方から、えー、ルートを目指します、はいえー、と西ゲートの方なんですけども、えー、と駐車場って感じじゃないんですがちょっと路肩に23台ぐらいですね止めれるぐらいのスペースはあります トイレはという と,、えー、と福岡中央霊園にですね一応イレがありますのでそちらをねちょっとお借りするっていう方法はあります福岡中央霊園にですねお墓がある方は今回紹介した最短ルートで行かれてはいかがでしょうかはい今回のですね牛の小山の隣のトトロのこの紹介動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします